え、鳥取県鳥取市に差別のない人権尊重の社会づくり条例っていうのがありまして、それがね、近々どうも改正されようとしてるそうなんですね。で、パブリックコメントが今募集されてまして、2月9日までだそうです。で、その条例のね、えー、改正内容っていうのが、どうもね、エセドア推進条例になるんじゃないかっていうお話なんですね。で、ちょっとね、この資料を見てみるとですね、えー、例えばね、感染症 症だとかあるいは犯罪被害者の家族あとは lgbt 関連なんかそういうのをね条例に入れるそうなんだけどもだけど感染症ってこれあれですねコロナウイルスの関係だと思うんだけどもまあどんだけ集会遅れなんだよっていう感じがしますねでまあ、そもそもねこういう条例っていうのがもうアクセサリー条例とかポエム条例とか言われましてまああまり実効性がない市がこういうことをやりますよっていうようなね内容でまあまあ、それでもね やっ審議会とか作ったりするんで、いや、本当にね、えー、税金の無駄遣いだと思うんで、まあもうこの手の条例っていうのはね、もうなくした方がいいと僕は思うんですよね。で、さらにね、見ていてね、これ、えっ、ー、と、第4条、これ読んでみますよ。事業者は事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するとともに、その事業活動において差別のない人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めるものとする。 ということなんですね。で、これ見てね、あ思い出したのが、今から15年、あるいは20年ぐらい前の話なんだけども、えー、学校の校長先生、退職した後に、なんかね、えー、市内のね、企業を回らされてたって言うんですよ。鳥取市内の企業で、そこで本を売ってたと。で、その本っていうのが、えー、ブラック解放、ヒューマンライツ。 解放新聞の3点セットですね。まあそもそもこんなものをね、なんで校長先生、退職した校長先生が売るんだっていうあたりがおかしいんだけども、まあやってることがエセドアと変わらないと。エセドアの本はね、一冊5万円とかね、そういう金額なんだけども、ただその、ね、 えー、ヒューマンライスが、ま、何百円だとしてもですよ。これを定期購読させるわけでしょ。そしたら、あのね、何年かって定期購読させたら、もうそれはエセドアが売ってる本と値段は大して変わらないじゃないかっていう話になるわけじゃないですか。で、さらにはですね、同、えー、水協同和教育推進協議会、まあ、そういう団体への加入を進めてたっていうことなんですね。同、えー、水協を知らない人は多いかもしれないけども、まあ、 言ってみれば完成というか、えぇ、ー、半官半民というのか、ま、あよく、ま、ああの、 まあ、解放同盟そのものじゃないんだけども、まあ、医の童話団体ですね。そこに、えー、企業なんかが入らされて、年間費を払わせるっていうことがね、あるんですね。今は、名前変わって、あの、人権啓発推進協議会とか、そういう名前になってると思いますよ。えー、そこへの加入を、えー、学校の校長先生、えー、退職した後、企業回って進めてたっていうわけです。ただ、やっぱね、ほとんどの、まあ、特に中小企業なんかは、 もうカツカツでやってるわけだから、そんなくだらないことを進めてくるなって言ってね、追い返されることが多くて、まあ、そういうのを見ててね、あの、学校の校長先生、まあ、退職した人、本当かわいそうだったっていうような話を、え、鳥取市のね、とある職員の方からね、聞いたことがあるんですね。まあ、今それやってるのかどうかわかんないけども、でもこういう条例作るとですね、本当そういう、まあ、エセ同話行為というのをやる場合に、 ね、あの、市の条例があるんだからって言ってね、そういうふうにね、言われると、なかなかこの気の弱い人とか、あるいはちょっと知識のない人は断れないっていうことになってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あるいは、本当昔みたいにね、えーまあ、事業者に対して人権啓発活動をさせるために、なんかあの、 市の職員だとか、まあ退職した学校の先生なんかが借り出されるってことになってしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ過去のそういうことがあったっていうことを、まあ覚えてる人って っていうのはもう鳥取市あんまりいないかもしれないんで、まあこういうことがあったっていうこと、まあ僕は覚えてるから、こうやってね、あの、ちゃんとあのお話しします。まあ昔はね、えー、退職した学校の先生が、えー、解放同盟の機関士をね、えー、企業に押し売りさせられてたんだぞっていう、まあそういうことがあったわけです。はい。それを踏まえて、 まあ、果たして、この条例の改正というものが、うん、まあ、どういう狙いがあるのかなと、まあ、どういう結果をもたらすのかなっていうことをね、皆さん考えていただいて。で、まあ、僕は鳥取市民じゃないんでね、あの、パブコメしてもね、あの迷惑になるだけだからしないけども、まあ、鳥取市の方、もしパブリックコメントされる方がいましたら、えー、ちょっとね、こう考えていただければというふうに思います。ということでね、えー、こういう条例がありますというお話でした。